できるとか イギリスとの戦争で親を亡くしました。今は大久保さんが面倒ば見取りますゆくゆくは本国のために命ば投げ出す気持ちの厚かー男に待ちもんそう命ばか上がってきやんぜシャイッ 助言するか<音> ハハハハハ えらい目にあったなこんなもん大したことないま当時件ハレムーンってとこだ一本も取れなかった惜しかったなシューを示し合わせてたのかいやあいつの呼吸はわかるあら戦客 美味しそうじゃ。いっちこれはダメ。肉が硬いから。じゃあこの目つきが悪いだわ。見かけだし。うん。あ、行かんぜよえ。生き物を食べるのは仕方ない。けど命を奪うときには。 ちゃんと感謝するんじゃ感謝そうじゃすまんのこうじゃ<笑>おいしいしゃも鍋になってくれてありがとうはいいただきます う, うまーいおまんは夫を立てるっちゅうことを知らんのかはいはい ネギにお豆腐にお肉。ほら、あんたたちも。お客人が咲きたい。堅いこと言わないで。<笑>私が許す。さあ来い、くれ。ようか。今日は特別祭。<笑><笑> ねこ<笑><笑><笑><笑>みたいね。 変な人だねああバカみたいに声でかいしすっぱだかで構わず湯に入ってきやがるしえん<笑>うんおやすみごえああアンコラの中から一人選べお寮がいれば十分だ大久保さんの命令だ <笑>あんな小さな子らに人を切らせたくないかわいそうだがそれしか道のない子たちだコンクにはまっこと狭いなゲームじゃわしに人たち入れられたら勝ちコンスミを作られたもんは 負けじゃにまんはどっちの味方じゃ 始めたのか<笑>楽しいことなかなか捕まらんの撃<笑>ちとるぞ。 とりになっちゃいかんぜよ。<笑><笑>あ待て待て。<笑><笑>やってらんね。おまん、名前はシロ。それはここでの仮の名前じゃろう。名前ない。うん。手出せ。動くだよ。ほいほい。 こじゃこいつはエゲレス語のリョージャはリョーマであれがおリョージャ何か言ったそれで今からおまんはリョージャリョそうじゃ、三人仲良くリョージャ薩摩の外に出たことはそうか世界はでっかいぞリョー 龍馬さんは私が守るんだからね龍、わしと来るかはい こうするんじゃ、うん、<笑>静かじゃなよはい、今眠中外国船者ゃがあん中には大砲と火薬がいっぱい詰まっちょる敵ですかさ れ必ず迎えに来るきり よ。 身分の分け隔てのない軍隊を作って爆軍を蹴散らした高杉晋作中男はプレジデントのようじゃ。<笑> 重ねがしてみたい無理しやがってこの猫嫌いが猫は行けん猫は風ですか アレルギーじゃアレルギー名前を付けにゃあいかんなヤワ、うん 達者でやってるか今国の選択はあとちょくっとで終わるぞ新選組や見回り組は焦ってしょっちゅう喧嘩をふっかけてきるが心配は無用じゃ量は頼りになるわしと量は最高のバディじゃんバディって何？ こいつオヤジ包んでやってくれええ毎度ごひきにどうしてそいつを選んだ強いから戦い続けて油じゃなくて筋肉が厚くてその筋肉が柔らかければなおいいか 違った。 大事故。政権を朝廷に帰するの号令を示せり。坂本龍馬。おま、雪を見るのは初めてかや。はい。そうか、雪は初めてか。<笑><笑> 对吧我也太懂了。 いつまでも舞台の上におるもんではなか。 龍馬さん。 手紙かああ、俺ようにふみじゃ坂本様は毎日欠かさずに<笑>これバラすなや<笑>腹が減ってきたの今夜は冷える気にしゃも鍋でも食うて温まろうぜよえリョ、すまんが一っしり頼むがしゃもですかそうじゃ行って 言っちゃうまいやつを頼むぜや。でも、リ馬マには俺がついている世界は広いな。コンクリを出ろ、リ馬マおまんの出番はまた必ず来るあの、陽動君が言うときに日本はこんまいとさはま。 どこまえと死んだろ。戦争はいい感じよ。今日も自分で締め張りますか。 すべてが終わってこの国が平和になったらおうとうとわしの三人で。 船に乗って外国を回るぜよわしら最高のバディにきっとなるなぜよ